はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、久々に栃木に行って参りまして、僕のね、大好きなジラフさんが、週末のみでね、限定営業をしている、混ぜそば油そば専門店、ライオンさんというお店に伺って参りました。今回の動画は本編の後にね、ちょっとしたお店のお知らせなんかもございますので、ぜひね、お時間がある方は最後まで見ていってください。ということで、早速本編へどうぞ。 あります。 you <laughs> Thank、you うん。 はあ、お疲れです。ありがとうございました。はい、ということで本編の方いかがでしたでしょうか。今回いただいたライオンさんの油そば、いやすごいうまかった。僕もね以前一度だけこの油そば食べたことあるんですけれども、なんかさらにうまくなってるの気がした。うん、もうめっちゃうまかった。<笑> 今回ね、あの、茹で前 500g っていう、普通のメニューの大サイズなんかよりも、少しね、麺量多かったんですけれども、一瞬で食べきってしまいました。今回いただいたライオンさんなんですけれども、以前は不定期で開催していたりとか、土曜日のべの営業だったんですけれども、つい先日ね、土曜日、日曜日、毎週11時から15時に営業することになりまして、今までね、週一の営業だったりとか、不定期の営業だったりしていたので、なかなかね、難しくできませんでしたって方いらっしゃると思うんですけれども、 これからは、ね、こう毎週営業していてだいぶ行きやすくなりましたので気になっていた方はぜひ食べに行ってみてはいかがでしょうかでそれとはねまたちょっと別のお知らせがございましてジラフさんの方でね最近持ち帰りのメニューの販売が始まりました僕の動画のコメント欄とかでもよくねあの並びがすごいからなかなか食べに行けませんっていう方結構っ このメニューについてはね、基本毎日混ぜそばを販売してるみたいなんですけれども、ステーキで台湾混ぜそばであったりとか、味噌ラーメンなんか限定メニューも販売する場合があるそうです。これ、情報に関してはジェラフさんの公式ツイッターの方で都度発表しておりますので、気になる方はね、ジェラフさんの公式アカウントそちらもフォローしていただいて、情報の方を確認してください。で、実はね、今回栃木のツアーに行って前に いましたので他にもね食べたお店ありますただ今回他のお店はね動画を撮っていなくてですねサブちゃんの方で写真を使って食べに行ったお店の紹介なんかもしてますのでそちらもね合わせてご覧くださいはいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃね